あいや屋根裏屋根裏はリンゴを投げまくるで2回鳴き声が聞こえたらしばらく待って出てきたところをあいつにあでも投げない何やんの終わり撮影出てくるところを撮影2回鳴きほらあっあっニャースか<笑><笑>いい、ね、<笑>ニャースあったね 研究所前にいるエブリニふがリンゴを食 べ, てて食べさせることでテーブル付近にいるタブンネのもとへ飛んでいくってだから最初の方じゃないとダメ、はい、なんいやで食べさせればいいタブンネの方行くってそしたらタブンネのもとに行くと両手を開けてダンスするさあおいでタブンネタブンネ<笑>あれなん で, なん で, なんでど こ, どこタブン ネ, ブンネシャッターチャンス は、う、い、ん、一回フイントしたからねあっ開けてるあっ戻<笑>、えー、りましたあっどたでれはえたよね取気？うん。ってそっちでいいの？っれ？取ったあるよあらてって取って取って取って取って取て取って取って取って取って取って取ってって取て当てるの当たらせて当てる 向かってるよあ、来たああ、<笑>取れたんじゃない邪魔なんだね、2匹入れると こっちちの方に反応しゃい余裕 で,、うんいいね、ですね。 いいの取れました今のはさあまアップさせてやなてリンゴ投げるときどんどんどんどん導くのよリンゴうやってよう、ね、だからサーチしたらサーチしろって言ったじゃんってこれやんなきゃいけないって言っ来るけどやんなきゃいけないサーチサーチはい 来, 来, 来る来ゃ。 いや音楽流す。 コラッは干しも取れるどこかラッタ向かってんじゃん。開けない いいじゃん。 あいや、可愛 い, いじゃんよしここなんだよ出てきてこれかなこっちかなあっこっちだこいつら多分でかい で、GV! 今早くない一周回るからいや、いい感じだよ終って飛んで飛って飛って早くあーあー取れた<笑>取れましたー<笑>めっちゃ取るじゃんやばいよ、枚数<笑> 残, り残り枚数がゼロだよ調査。もうびっくりした あっ 手袋に当たれいあ、やすごいめっちゃ 一瞬じゃん<笑>余裕<ー>〜<笑><笑><笑>なんでムーラのもっと遊んであげなそうだよ、あんな一瞬<笑>一瞬すぎる